知るようにこの時もあらゆる命が過ぎ去っていくのさこの幸せはもう二度と体験することできないこの幸せも今でしか感じることができない この命も最後には尽きてなくなる」「運めいさ」「この命も永遠に続かない運命この命も最後には尽きてなくなる」